それを言われて自分はどう思ったのか、どう感じたのかっていうのをまず考えます。何を言われたのかとか、何をされたのかっていうのは重要じゃないんですね。あの人の不完全さを見てしまったりとか、また自分の不完全さに考えがこう走っていく。で、その先、最後ね、どこに行くのかっていうと、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 えー、今回は「存在現象と認識をこうしっかり分けましょう」っていう話をしていきたいと思います、えー、今回のメリットはですね考える力を上げるとか心の平和を守るとか観察力を上げるあと自分のね認識の世界と疎通をするっていうことが、えー、今回貢献できるかなというふうに思っています じゃあ、まず、理解ですね。何をどのように考えればいいのかっていうところをお話ししていきます。存在現象。存在現象はですね、何がどうしたとか、誰がどうしたですね。あと、何を言った言われたとか、誰に何をしたされたというのが存在現象です。認識は、何をどう思ったのか、どう感じたのか、どう考えたのか。 で、それは一体何なのって、まあ、ファットですね。でそう、そこにどんな自分がいるのか、まあ、そういうのが認識になります。はい、で存在現象は自分が統制できない世界ですね。はい。存在で見た瞬間に自分と自分以外の存在が生まれてしまうっていうのがこの存在現象の世界です。で自分以外の存在に対しては、 基本的に無力なんですね。自分の思った通りにはならないっていう意味ですなぜならばそれはもう自分が原因じゃないからですね自分以外にも原因が生まれてしまう、まあ、原因がある世界これが存在現象の世界ですじゃあ認識はってなったら認識は自分が統制できる世界ですね何を思ったのかどう思ったのかどう考えたのか でそこにいる自分は一体何者なのか。すべて自分が原因にできる世界で。そう認識している自分が変わればすべてが変わる。というのが認識の世界になります。で、こう見ているね、この現実の世界を認識として見るのか、存在現象で見るのかっていうのは、も う, こう現実が 自由なな世界になるのか、それとも地獄のような世界になるのかっていうぐらい、えー、全然変わってくる違いがある、えー、そんな世界が存在現象と認識の世界ですね、はい、では今度使ってみましょう行きましょうか実践の方ですね、えー、まず存在現象存在現象は何がどうしたとか誰がどうしたっていう話でしたねそう認識は何をどう思ったのかどう感じたのか えー、そう思った自分はどんな自分なのかっていうのが認識でした。はい。じゃあ、えー、例題として、あの人に、あのことを言われて傷ついた。あの一言に傷ついた。ということをちょっと例題に挙げていきましょうか。はい。で、この言葉の中を、まあ、存在現象と認識に分けることができるんですね。あの人の、まあ、あの一言に言われたっていうのが存在現象。 で、それどう思ったのか、傷ついたっていうのが認識になります。でも、今日お伝えするのは、その言葉の中を分けるっていう話じゃなくて、もうその一言。あの人に、あの一言に傷ついた。それを存在現象で見るのか、認識で見るのかって、そのパターンのお話をしたいと思います。はい。まず、あの人の一言に傷ついた。それを存在現象で見るとどうなるかっていうと、 まあ言われた言葉だったり、まあ言った人だったり、で、そして、その言われた自分ですね。自分っていう存在。ここにこう焦点が向かってしまいます。で、あの人にああ言われたとか、で、あの人が言うのよとか、いや、そんな私じゃないの。って、まあそんな風に考えがね、走ってしまうんです。じゃあ、認識だとどうなるのかっていうと、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 考えを始めましょう。というのが今回のポイントになります。はい。じゃあその後ですね。分けた後。それぞれどんな考え、感情が走りやすいのかっていうのを、まあ、ちょっとシミュレーションしてみましょうか。えー、存在現象だと、まあの人からあんなこと言われたっていうふうに、まあ、考えがね、もやもやしますよね。で、そこから、いや、あの時はああだったんだ。 いや、あの時ああすればよかったな、とか、っていうのがこう、始まっていきますよね。で、あの人の不完全さを見てしまったりとか、また自分の不完全さに考えがこう、走っていきます。で、その先、最後ね、どこに行くのかっていうと、だいたいもう孤独に向かってしまうんですね。そう。で、なんでかっていうと、 自分以外っていうのは自分がコントロールできない存在ですね。自分の思った通りに動いてくれることはないわけです。でそうするとど、どういうふうな考え感情が動いてしまうかっていうと、自分っていう存在が拒絶されたとか、否定されたとか、理解してもらえないとか、受け入れてもらえないとか、まあ、そんなふうな考えに向かっていっちゃうんですね。 そうするともう行き着く先は孤独しかなくなってしまいます。で、これが人のね、闇を作ってしまうんですけど、まあ闇の話は後で、えー、余談としてしていきたいと思うんですけど、そう、まあ存在現象は孤独に向かうよって、そんな考え感情が走ってしまうよっていうのが、えー、大きなポイントです。はい、じゃあ認識。認識だとどうなるのっていうと、あの人から言われて、 傷ついた。それをどう思うのか、どう感じているのかっていうことをまず、ね、確認をしていくっていうのがポイントですねそうで。認識はまず自分が何を見ているのかっていうのをこう確認していくんですね。そうえー、例えば、言われて傷ついた。え、一体それの何が問題なのっていう質問をしたりとか、で他の思い方もできるよね。 感じ方もできるよね。なのに、なぜそこで傷ついたって思い方感じ方をしてしまったんだろうって。そんなね、質問を投げていったりするんです。で、結果的にその先、どこに行き着くのかって言ったら、じゃあ、そう思ってる私はどんな私なのっていうふうな感じですね。そう、別の言葉で表現すると、自分のことをそう 認識している私がいるんだ。自分のことを、あ、まるだって認識している私がいるんだっていうところに、えー、向かっていきます。で結局、まあ、これも自分の不完全さっていうところを見ていくっていうことになるんですけど、存在現象の不完全さと認識の不完全さはちょっと違うんですね。存在現象の不完全さは、 私という存在の不完全さです。それに対して認識は、私のこの認識の不完全さっていうところにこう考えの焦点が向かっていきます。はい。私という存在にエラーが起きてるっていうのと、私の認識にエラーが起きてるっていうのとでは、ちょっとニュアンスが変わってきますよね。 はいまあ、ちょっとどころじゃなくて全然違うんですけど、まあ、別の言葉で表現するとですね私という存在を変えようと、まあ、するのとそう認識している私を変えようとするのとではまた、あ、ここも違いがありますよねそうでこれがどれくらい大きな違いなのかっていうとこう私という存在を変えることっていうのはほぼほぼできないんですね あの人の言葉で傷ついた。言うと、じゃあその傷ついた私の原因は何なのって言ったらあの人になるじゃないですか。じゃああの人は私の思った通りに動いてくれるかって言ったら動いてくれるわけがないんですね。そう自分以外の存在っていうのは自分の思った通りにはならないんです。まあ、基本ですね。自分の思った通りにはならない。 それが自分以外の存在です。他人から見たらね、自分自身もそういうことです。ね。その人から見たら私は、その人の思い通りにはならない存在なわけです。でも認識だとね、そうじゃないんですね。そう認識している私っていうふうに、原因はね、私にあるんだっていうふうに持ってこれるわけです。100% 原因が私にあるとしたら、 私が変われば全て変わるっていう風になってきます。これが認識の世界ですね。はい。認識技術 n t ックが案内する変化っていうのは、その認識している私を変えましょうっていう、そっちの道になってきます。はい。じゃあ、えー、まとめですね。存在現象はあ、存在現象と認識を分けましょうっていう話です。 で存在現象は何がどうした、誰がどうした、言って言われた、たされたという話で。認識は何をどう思った、どう感じた、どう考えた。じゃあ、それは何というのとか、あと、そう思っている自分はどんな自分がそこにいるのというのが認識で。使っていくポイントはどんなポイントかというと、まず存在現象をちゃんと分けることです。 分けたところから考えを始めましょうっていうことですね。で、自分を変えるっていうのは、私という存在を変えるんじゃなくて、そう認識している私が変わるっていうところ。これだと、100% 私に原因があるので、私が変わることによって、全て変えることができるよっていう、その道を自分が作っていくことができるようになるんだよっていう話。なので、まずは、 存在現象と認識をちゃんとね、分けるところから始めましょう。そして、認識。この世界を使っていける。認識で見る私になっていくっていうところを始めていけたらいいかなっていうふうに思います。はい。じゃあ、えっと、ここからは余談。余談の話を少ししますね。二つ話したいと思います。 一つは、えー、認識技術 NTEC では、認識イコール存在って言ってます。今日の話とちょっと真逆ですね。そこについてちょっと話をしたいと思います。で、もう一つは、あの、闇の話ですね。えー、孤独が闇を生み出してしまうよっていう話。そこについてちょっと触れたいと思います。はい、まず一つ目。えー、NTEC の認識技術を知っている人は、認識イコール存在。 いうこの言葉、キーワードを、ね、知ってるはずですね。はい、で今日、えー、動画の中でお伝えしたのは、認識とこの存在現象を分けましょうっていう、全く逆の話をしました。えー、いや、ちょっと違うじゃないかって、えー、混乱する人もいるかもしれないですけども、えー、実はですね、エ n テックを使えないっていう人のほとんどは、この認識イコール存在が使えていない人なんです。 でこれって、えー、人と、人とが分かり合うとか、コミュニケーションとか、まあ、ディスカッションとか、あとはもう全てが一つとか、私はあなた、あなたは私とか、まあそういうことともう全くう同じ話になるんですけど、まあここでは認識イコール存在っていうキーワードでちょっと話をしていこうと思うんですが、認識イコール存在が使えない人っていうのは、認識が何なのか、 存在現象は何なのかっていうのを理解できていない人がほとんどです。これがね、混同してます。ちゃんと境界線が分かれていて、認識の世界はこれ、存在現象の世界はこれっていうのは、はっきりと分かれてない人がほとんどです。はい。認識と存在現象のこの二つの世界は全く別の世界の話なんだということ。 この世界の違い、この違いが明確になればなるほど、この二つの世界の出会いが明確になります。関係が明確になるんですね。そうで、この明確な出会い、関係が明確になるからこそ、融合がね、できるんです。これが違いが曖昧だと、融合できなくてね、ごちゃ混ぜ 混同しした状態に回ってしまうんです、ね、そうで認識から見た世界と存在現象で見た世界っていうのは景色がね変わってないといけないんですそうで全く違う景色の世界が一つに融合した時にそれまで見てた景色とは全く違う景色がそこに広がっていることまた自由度がね上がること これが融合した世界の姿だっていうことになります。なので混同していると、えー、景色がまあちょっと変わることはあったとしても自由度は上がらないとかですね。知識レベル、情報レベルでなんか融合した世界の表現方法が変わっただけみたいな、そんな風になったりします。あと、まあ分かり合えるとかコミュニケーションとか全てが一つとかっていうのもそうですね。そう 自由度が、全然違う自由度が獲得できたかどうかっていうのが、まあ融合できてるか、混同してるかのこの違いになります。じゃあ融合するにはどうすればいいの混同しないようにするにはどうすればい い, れば い, いのだからちゃんとね、分けることっていうのがすごく重要ですよっていうことですね。はい。で分けてそれぞれをちゃんと使えるようになっていく。そうすると、ちゃんと融合することができるようになるよって。 というのがポイントでした。はい。じゃあもう一つ、闇の話をちょっとね、していきたいと思います。ちょっと重たい話になっちゃいますけど、えー、存在現象で感じるハッピーとか、幸せとか、仲間と一緒にいてこう、ワイワイできて楽しいとかっていうのって、孤独と対比になりやすいですね。そう。その幸せとか楽しいが、 消えると、そこに何があるって孤独があったりするんですね。で、闇が生まれるのは、まあ、この次の話で、存在現象の孤独っていうのは、自分以外にも理由とか原因を持ってこようってするんですね。まあ、あいつのせいで、あの人がいたからとか、まあ、そういうジェラシーとか妬みとか、 嫉妬ですね。そういうのが生まれやすくなっちゃう。また、自分のことを考えるときも、その関係性が前提の自分っていう存在になってしまうので、役に立っている私とか、立っていない私とかで、どう思われるのかとか、どうせ私なんてっていうふうになってしまいやすいんです。で、闇の正体って何って言ったときに、関係性、 関係性のこの海の中で孤独っていう空間、まあ、もしくは部屋みたいなところに留まろうってする、そういう矛盾じゃないかっていうふうに思っています。この関係性に対してちゃんとこう出会いに行こうってするのが通常の状態だとしたら、この関係性がもうプレッシャーになってしまって、それをこう拒絶して、 入ってくるなっていうふうに分離しようとするこの力これが、うん、闇の正体じゃないかなっていうふうに思っていますでこれ面倒なのがですね拒絶することもこ関係性の作り方の一つなんだっていうことなんですねそう実はそこにある孤独っていうのは完全なる孤独じゃなくて関係性の 関係性がある孤独。関係性の中の孤独。っていうことなんです。で、これ、何が問題かって言ったら、自己存在の確立ができないっていうことなんですね。そう。関係性をいくら拒絶したとしても自己存在の確立ができない。これが苦しいんですね。で、これがもう地獄のようなえ闇を持ってしまったりするんです。そう。で、これの、 抜け出すポイントは何かって言ったら、存在現象で見ないことです。存在現象はもう自分が統制できない世界なんだ。自分が原因ではなくて、他のところに原因を持ってこれたりするから。だから、統制できる世界で勝負をすることがすごく重要だって。それが認識だよっていうことですね。はい。えー、今回、えー、お伝えした内容が皆さんの 日常生活や関係性の中に、えー、何か一つ変化のきっかけだったり、えー、気づきや発見のきっかけになれたら嬉しいなって思います。はいで。一つずつ考える力をバージョンアップ身につけていきましょう。はい。では今回はこれで終わりにしたいと思います。はい。でありがとうございました。